は。愛知県は三河地方よりやってまいりましたしと申します。えー、私たちは、えー、ちょうど4年前の大体この時期ぐらいに、えー、コロナという流行りやり病によって、えー、と全身のイベントですね<音楽>浜松予測浜松頑固祭りにと出られなくなってしまってそこからほとんどイベントに出れていません皆様の前で踊る楽しさももう忘れかけていたぐらいでございます でこの浜松という地でまあ厳しもまた再会ができて4年前の4年前に止まった僕たちの時間を今ここでやっと1秒ずつ一歩ずつ進めていきたいと思います、えー、私たちこの作品生きると死ぬということに重きを置いてやってきました私たちのよさこへの時間はあそこで一度死にまたここで生まれ変わって1秒ずつ 私たちの踊りの時間を皆様と共に進めていけたらと思います今声を出しての声援はできないかもしれないですけども心の中でデビュースと共に応援していただければと思いますそれでは早速踊らさせていただきたいと思いますどうぞ皆様よろしくお願いいたしますそれ 生きとし生けを全ての御霊に。 さあ